そんな目で見つめないでよ興奮しちゃうじゃないか<音楽>ポイントンドンのカウト制時間無制限一本勝負<音楽><音楽><音楽> きっ クレーヒットトワンンポイントどうしたまだ僕は開始位置から動いてさえいないんだけどね。えっほんとにとひえくそー見てろよ楽しんでやがるぜひそかの野郎。やっぱり実践技術は天と地の差だでも弱みはある。 ツーポイントゴンなんとゴン選手に食いつかれヒットが出ましたこれでポイントをひっくり返して2対1よし 念についてどこまで習った基礎は全部そうか君強化系だろなんでわかったんだよ血液型性格判断と同じで根拠はないけどね僕が考えたオーラ別性格分析さちなみに僕は変化系気まぐれで嘘つき僕たちは相性がいいよ 性格が正反対で惹かれやだけど注意しないと変化系は気まぐれだから僕を失望させるなよゴー クリテル基礎化プラスポイントを合に目にも止まらぬ連続攻撃にクリティカルの再建あっという間に再逆転ですどうしたかかっておいでよやだね作戦中このままじゃやられっぱなしだぞ<笑>うん、そうか、それなら無理にでもこっちに来てもらおうか 何もう逃げられないよクリスカルアンドダウン ラスリーポイント基礎がイ対ッ<笑>スタンバーップゴーやれるかもちろん、うん、あーっとっと立ったもののダメージはかなり大きいぞゴー選手それじゃそろそろ戦闘準備。再開 ああゴンゴンいい君すごくいいよああ今すぐ君を壊したい<笑>でもダメダメ、うん、売れてから高く積み上がるまでの 我慢。ボーナス！よし、今のはガードしたぞ。容赦クリティカル。プラスツポイント。プラスダウンポイントワン。基礎カうんトータル基礎が九ポイント。ゴン四ポイント。はい。十ポイント取られたら負け。 ま、だと1ポイントしかない右の方を見てごらんプラス2ポイント1 1対 4TKO により勝者ゃくか大した成長だ<笑>でもまだまだ実践不足 あと10回くらいやればいい勝負ができるようになるかもね次はルールなしの真剣勝負の世界でやろう命をかけて。